はい、皆さんこんにちは。木工造屋の四方山話を始めます。皆さんは高倍率体力壁をご存知でしょうか？平成30年に国土交通省の告示が改正されまして、高倍率体力壁が追加されました。構造屋にとってはすごくありがたい。通常の体力壁の。 釘ピッチは150なんですがそれを75ピッチにすることで1枚の面材をより強くできるということですねもう3年くらい経つんですがまだまだ認知度が低いようでここちょっと現場の大工さんに注意喚起をしたいと思いますどういう内容かと言いますと軸組工法で 構造用合板を体力壁として使用している場合に限るんですが釘の種類でいつもは N50 を使ってると思うんですけど高倍率体力壁にする時は CN50 になるので気をつけてください、えっと、CN は通話用で使用している種類ですよね。少し 釘の種類が違うので必ず張り分けを行ってください。ノンパンの場合はメーカーが実験をしているので N50 で OK です。それではよろしくお願いいたします。僕川崎屋でした。幅ナイスワーク。